クリスマスからお正月に早変わりイグサのフラワーベースにベルをつけた松をモミの木の代わりに刺しますここにポインセチアを加えればクリスマスの飾りの出来上がりですこれをくるりと向こう向きにします ここに少し短めの松と、もう少し短めの松、合計3本松を立てます。根元にお花紙で作ったピンクの葉ボタンと、赤紫色の葉ボタンを飾ります。お花紙のカラーボールと、 画用紙で作った線量を両脇に刺し真ん中に金色の扇を最後の仕上げに淡路結びの水引きを刺して正月バージョンの出来上がりですくるりと向こう向きにすると正月バージョンが隠れて モミの木が茂ったクリスマスバージョンに見えますクリスマスが終わればこれをまたくるりと回し正月バージョンにして飾りましょう